みなさんこんにちは、うーちゃです。今回の動画はこちらどーん日向坂46君しか勝たん !4 枚を開封していきたいと思いますでは早速やっていきましょう いつも動画を見てくださっている方だとわかると思うんですが、基本的に私は、麦坂46が一番大好きなんですけれども、ここ最近ですね、とても日向坂にハマっておりまして、つい先日も日向坂カフェっていうところに行ってまいりまして、すごい緩い動画になってしまったんですけども、こういう感じの動画も作ってみましたので、ぜひよかったらこちらも見ていただけるととても嬉しいです。どこにもね、生写真を買ったりだとか、見ぐりも今度あるので、楽しみだな。 って思いながら着々と日向坂の坂を登っておりますまず最初はタイプ D から開けていきたいと思いますタイプ D は4個とおたけとミーパンが映っておりますねで裏を返すとなんと私の推しメンであるマーノちゃんがいる可愛いい早速こちらから開けていきたいと思いますこちら 推しと取れ OK という入れ物があるんですが、推し面には私の推し面を入れます。私の押し面は、宮田真信さんと影山優香さんと、あとね、個人的に欲しいメンバーというかね、あの、私妹がいるんですけど、妹がね、東村芽衣ちゃんがすごい好きなので、東村芽衣ちゃんがもし当たったら、妹にあげるので、推し面の方に入れていきたいと思います。では早速やっていきましょう。<笑> 初めての日向坂の CD。誰が当たるか一投目いきます。せーの、ドン。おああキャプテン は, はい、こちらタイプ D。一人目は。 佐々木久美ということで、キャプテン来ました。ありがとうございます。可愛いい。てか、私これ初めて見たんだけど、制服めっちゃ可愛いね、なんか。そうか。なんかいつもさ、私、木坂しか封入開けたことないので、ほぼ。水色っていうのが新鮮。可愛いい。ありがとうございます。で、今回ね、初めて日向坂が、個人 PV。 っていうのを出したみたいで。すごいね、私、麦坂もそうなんですけど、個人 PV がめちゃめちゃ大好きで、それ目当てで、今回ね、初めて買ってみました。続いて、こちら。 タイプ C、開けていきましょう。川田さんと、ニブちゃん。で、裏を見ると、鍵山さん。ということで、タイプ C はね、おそらく、乃木坂と多分一緒だと思うんですけど、タイプ C は大体中なので、私ね、生自身の中では一番中が好きなので、ここはちょっと押し目引きたいんですよね。いきます。せーの、ドンおかわいい、めっちゃ。ひなたんとんの日はい。 こちら、タイプ C は松田このかちゃん。やったー。かわいい。なんか結構日向坂って、うん、乃木もポーズ撮ったりするけど、日向坂のこの風乳はポーズめっちゃ撮りますね。めっちゃかわいい。え、この二人だけだからかな。まだね、あの、くみさんとこのかちゃんしか来てないからあれだけど、めっちゃポーズ撮るね。かわいい。日。かわいい。やばい。 わ、生寿司にちょっと買っちゃいそう。タプシーは松田この花ちゃん。ありがとうございます。続いて、こちら。ドドーン。タイプ B、開けていきましょう。表紙は小魚ちゃんと金村ミクちゃんですね。推し面よ、こ い, いタイプ B、いきます。せーの、ドンおセントカトシだ。かわいい。 こちら、タイプ B は、なんとまさかの、カトシが来ました。センター<笑>おめでとうございます。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。まだちょっと推し面って感じじゃないんですけど、この美貌ながら、めちゃめちゃ面白いことをしてくれるっていう、カトシさんはめちゃめちゃ大好きです。やったー。嬉しい。しかもめっちゃ可愛い。ありがとうございます。<笑>じゃあラストいきます。どどんタイプ A 開けていきましょう。表紙をね、カトシさんが、顔面が、 バーンと、こちらがタイプ A でございます。果たしてお締めは来るのか行きましょう。せーのドン おっとまさかの、ベミホこちら、タイプ A は、ベミホでございます。で、私が一番今衝撃受けてんのは、タイプ A がまさかの座りだったっていうこと。知らなかった。木坂と違うんですね。木坂は、タイプ A も、よりなんですよ。じゃあ、よりより、中引きっていう感じなんですけど。日向は全然違うんですね。知らなかった。タイプ A は、ベミホでした。ありがとうございます。 はい。ということで、今回の動画は、日向坂465シングル、君し カ, カタンをタイプ A からタイプ D まで4枚開封させていただきました。残念ながら、私のお指名は来なかった。悔しい。けど、これはどうなんだろうな。結構、個人的には、 引きいいんじゃないかなーって思ってますが、どうでしょうか今回ですね、最後まで見てくださった方にあるプレゼントがあります。それはこちらです。た だ, だんえー、ひなたずか46君しかかたん発売記念スペシャル抽選応募シリアルナンバーということで、こちらをね、4枚あります。この4枚を抽選で2名様にプレゼントさせていただきます。なので、1人2枚プレゼントさせていただきます。で、応募方法は、まず、 一つ目、このチャンネルをチャンネル登録していること。二つ目、この動画のコメント欄にコメントを残しておいてください。動画の感想でもいいですし、こういう動画をもっと見てみたいだとか、何でもいいので、コメントをよろしくお願いします。で、三つ目、これが一番大事ですね。私の Twitter か Instagram 概要欄に載ってあるメールでも 大丈夫なので、1で登録したチャンネル登録のスクショの画像を送ってください。Twitter と Instagram だったら DM に送ってください。メールだったらそのままメールの方に送っていただければ、何かしらの返信が私の方から返ってきましたら応募完了となっておりますので、ぜひ皆さん気軽に応募してくださると。 ても嬉しいです皆さん良かったらチャンネル登録コメントあとツイッターとインスタグラムとティックトックもやっていますのでぜひフォローなどよろしくお願いします日常チャンネルもやってますのでぜひそちらもチャンネル登録よろしくお願いしますではバイバーイ